おはようございます6代目でえ17日の記事になりますけどえー、熊本熊日新聞ですねえー、畳業界8団体生産流通履歴導入来年6月にもということで、えー、まあこの間お話しした畳類構成競争規約になりますね。 えー、要は、まあ、出荷流通加工販売の段階で証明書を発行し、えー、伝達するためのトレーサビリティ体制を確立することですね、えー、この基準の中にも最高級品や高級品といった用語の使用にも基準を設ける、えー、熊本県産ブランド畳表の日のさらさや日の桜 など品質管理体制が確立しているものを対象とする見込み、えー、だからこの1団体のブランド品畳表だけが最高級品となる可能性があるのがちょっと残念ですけど、えー、そこまでいいのかと思うので私は、えー、もうちょっとちゃんとした基準体制を作った方がいいんじゃないかなと思います。 まあ、まだ確定ではありませんからまだ変わるかもしれませんけど畳業界では国内で最終加工した中国産畳表中国産いぐさの畳表を国内で最終加工したやつを流通国産として流通させる業者はいる。 とといいうことで表示ののルルールの確立が求められているとまあ多いもんですからねそれは畳に限らず上敷きとかでも多いもんです中国産いぐのなのに国産って書いてあるのは多いですよえ熊、ー、本県はいグサの国内作付け面積の9割超えを占める日本一の生産地とそうなんですよそんな多いみたいに思いますけどものすごく減ってますから これは大変です、えー、私が業界入った頃のだ1500件以上あったやつし熊本県のいぐさ生産者も今はもう本当三3分の1ぐらいになってますんで畳業界としてはものすごく大変なことです、えー、熊日新聞の畳業界8団体生産流通履歴導入来年6月にもということでした、えー 本当は今年6月からスタートさせたいぐらいだったんですけどねだいぶ伸び伸びになっていますでは6代目でした